今日は三田来渓谷って分かんのかな？分からん。三田来渓谷っていうところに来ました。奈良の吉野の方から大阪からか。大阪から一、うん、時間四十分ぐらい。うん、あお、すごい滝。滝があります。 ウォータースライダ ー, <笑> ー, イダー、はい、すご い, すごいこの天川村はわな条例で河原でバーベキューとかしたらあかんねんてできる雰囲気ないででもほらああいう平らな所のとかさ自然をやっぱり大事にしようみたいなとこあるんちゃん ちょ揺れてへん。怖い。わあ揺れてる。 まだフ時半でフフフいフフフフ Pasted on my lips just like you I'm sitting by our leg, skipping stones just like we used to I came across the heart we carved into that tree and now we're home. 焼け止めいるな先ほどほら飛び込んでたけどさこう心臓もこ深くる<笑><笑>どう飛びても、えー、うかな、うん、どんな深いやんやろな<笑><笑> だけでさ、もうすっごいキンキンになってくる足が。冷たい。い冷た。いめっちゃ気持ちいいな。気持ちいい。これやばい。これでもこんな冷たいねんな。これでそうめん食いた<笑><笑> い, い。気持ちいい。冷たい。なあ、冷た。いこれずっと汗つけてるのがちょっと足しびれてきたもん。うん。うわあ、すごい。 わすご い, すごい めっちゃ深 い, めっちゃ深い<笑>あ今それぐらい、えー、<笑>てて<笑>だからやっぱりこっち深いやろ もう 一, 回<笑>一日に挑戦する人。 見ろおここんなん て, ズレてんじゃんなるほどこのころであっんか飲み物とか。 ってるうん、なるほど、うん、ここにもをさせて。